はいどうもはいどうも ー, <笑>、はい、うもートミレナチャンネルです明けましておめでとうございますお前や明けましておめでとうございます今年は10万人目指して頑張りますほんまですかほんまでっ か, でっか<笑><笑><笑>今日は今どこに向かってるんですか今日は前回の、うんえー、ガンバ大阪に引き続き、うん サッカーな、うん。なんと。なんと。なんとなんと。初めて、うんえー、バスケットボール、プロのバスケットボール男子。の試合を。見に行こうと思ってます。お私バスケなんか初めて見に行くよ。バスケは。まあ、別に、ガンバで。いろいろコメントいっぱいもらったり、回数増えたから、調子乗ってるわけじゃないねんけど。ね<笑><笑>まあ。 ちょうどあるやん。俺小学校高学年とか中学校ぐらいの時にマイケル・ジョーダンとかあその世代 ね, ねでバッシュがクソほど高くなって、うん、盗難事故がめっちゃ多かったりとかあなんとかマックスエアマックスバッシュバスケ部のバッシュ全部なくなる事件とかさへえすごいな。 それまた転売されたら2万のものが5万になったりとかすごい希少価値ついてるとか、はいはい、そんな時代そんな時代やからバス、うん、まあ月間野球めっちゃしてた人やけど、うん、なんか知らんけど月間バスケットボールで月バスって言われた雑誌も買ってたりマジでちょ<笑>えちょ待って初めて聞いたけど結構じゃあ詳しいのバスケ好きやであそうなんああはいはいはいはいはいあそうなん桜木 花道行こうって言ったんか。行こうって言ったんまあまあそ ま, まあまあなうち高校もめっちゃ強くて、うん、京都で一位二位で<笑>インターハイ競うようなあれやってんけど、うん、京都って洛南高校ってすごい強いとこあって、うん、そこにの試合決勝戦常にそこと当たるのね。シ、うん、シードシードドで離れるから、うん それを自分らの代の応援に行ってうわかっこええと思ったり、うん、でちょっといいなと思ってたから、うん、まあちょっとチケットいただけたから、うん、ぜひ行ってみようかなとなるほどねいう流れでございますそして今日見に行くのは、はい、もちろん大阪エベッサこのエベッサはエベッサにかかってるらしい。 あ、そうなんや言うとけど私中1の時バスケ部やったからなえっ、ー、<笑> !?1 か月か1ヶ月ぐらいでやめたけど<笑>中学中学中学かなんかめっちゃ人数おってバスケ部がその時なんかめっちゃ流行りでほんでもうなんかすごい人数やってグラウンド1周する先頭が1周する頃に最後が走り出すぐらい人数おったから結局ボールも触れずにやめました んなバスケットボーすげえ<笑><笑>そんな紹介。<笑> 今日はいい今日は解説付きで今日は解説よろしくお願いします。今日のスタメンどう思いますか？笑って洗うしかない。<笑>楽しみです。今日どんなんか知ってるみんなほんで？何がどこだよどこもあんまわかるない。エペスタと北海道やった？北海道北海道。 ◆いた これつ い, これつい 赤原節高橋、ライナス上、保険士さん。これです。めっちゃ簡単です。簡単。オッケー。ちゃんとやってください。いしますさあ、次はまずは BP のリリーさんから試合に向けて一言お願いします。はい、今日はご連勝がかかっているということで、皆さんこのまま熱いブーストをお願いします。 大阪ファール2ーがキリースローツーショット。 選手のため4番フリースローを打ちます。 でででししたたたたうどどかかかかなななんん接戦でなんか意外とって言ってら失礼やけど面白だって延長で結構盛り上がったやん。最後数秒でなスリー あれ、同点で終わるどうなるんやろって、そのルールすら知らんしんそうや、私が一番のわからんかったのなあれ、タイムアウトって何タイムってこと休憩作 戦, <笑>作戦会議だって、なんか、え、自分のタイミングでいいんやろ監督っていうか、ベンチやああが出すのベンチが、ちょっとダマほら、タイムやろそうやへえあのタイムなんや はい、なんかおもむろに急にタイムがやってくるやん、うん、作戦やんそれもああ作戦タイムなうん、えー、あと全然関係ないところで私が思ったんはあのー、あったかいな体育館なんだ暑い<笑>私冷え込むんかと思ってめっちゃ着込んできたの に, に体育館っていうだけでそれは選手あんだけ汗かくわなうんかわいそうやであれ めっちゃ吹いてたよて。もうちょっと涼しくしたったい、ね、んじゃ。<笑>うん。なあ、めっちゃ暑いよな。でも指先冷たかったらあれか入るもんも入るもん。うご半袖ランニングってどっち？<笑><笑>っちランニング短パン<笑>あ。解説のおっちさんからしたらどうでしたか。うん、せやな。もうなんかルールは全然覚えてなかったけど。うん、学校で、ね、でもなんか興奮した。 うん、<笑>すごく、うん面白かった。なんかやっぱどっちも点入ったら嬉しいから、ついついなんか手拍子 両, 両方になってます。うんうん、そうやな。<笑>なんか、あの時だけシーンっていうのかわいそうやな。<笑>でも、ほんま、先生やったらおもろかった。ほんまの先生やったら、びっくりした、あんな延長あるとか思えへんから。ハリセンやりすぎて疲れた。全<笑>然やってんやん。あと気になったのが日本生命な。<笑>日本生命。やたら日本生命。日本生命<笑><笑> エコーかけるから余計にエコー自分で言うとったよ日本<笑>生命日本生命日本生命日本生命日本<笑>もあった何種ううるさい<笑>、うん創造って感じ、うん。もっと何種のバッシュの音とかも聞きたかったよ俺はあキュッキュッとかいう音がバスケットやん あれッななそうかっこいいややマニアックやなあバスケ部ってかっこいいなっていうのはそこや全然やもん、うん、4, 名<笑><笑>あん な, なんか騒がしいというか想像しいもんなんや、うん、頭痛なるわお、まあ、これあったから余計に、うん、そうやけどな、うんまあんまでも楽しかったこれ楽しかっ た, 楽しかったアクション映画をなんか一番前の席で見てるような感じ、うん ゴンゴンゴンゴン音がもうだって、最後の辺疲れたもんな<笑>何もやってんのにあっちの隣の人途中眠ってたけどえーえー、あの音であの音ですごいなでも、最後はやっぱりど<笑>うんはい、<笑>でもいいけど隣の車の人は QR コード見てくれ嘘<笑> あ, ありがとうございます なんせ創造詩…いや、創造詩じゃん創造詩<笑>なんせ楽しかった、面白かったもう最後、あのもうなあ接戦こっちとって、こっちとって、こっちとって面っ、面白かった面白かった、レッスンの決まんねんなと思って<笑>すごいすご い, いい編集になるんやろうなってちょっと期待<笑><笑>します結構激しく、時間も長かった<笑> 全然や、ね、4時時時っっったたたたんんんんまままやもうううええ間てのすごご楽楽しかったなんせ楽しかかなせチケットいただいだだありがとうござ大大阪阪へどーサエベッサー<笑>以上バスケの。 見学でしたプロ。プロバスケットボールの<笑>何。B. リーグ。B. リーグ。観戦でした。博士だね。全然違う分野よ。そ<笑>ろった、そろ っ, っ, っ, <笑> っ, っとすごい。皆さん、さようなら。チケットお願いします。<笑>よろしくお願いします。<笑> you、yeah.